Lesson 6, Interference, 干渉。Step 1, Constructive and Destructive Interference, 強め合う と, と弱め合う干渉。じゃあ、まずは、えっと、重ね合わせをちょっと見てみましょう。単一周波数の、えっと、波を見てみましょう。それが、えっと、まずは、時間通りには、えっと 宇宙 に, に, にと通る波に見てみましょう。これがと数式になるんですけれども E は, はこの瞬間のと波の振幅 に, になりますけれども E0 が, が波 の, のアンプリトゥード、の振幅 な, なんですがそれが最大の振幅 で, で、あとはこれがとサイン の, の, の波になりますか ら, から、えー、とこれが サインのオメガ t-kx マイナスプラスファイなんですが、こういう定義にしましょう。E0 が、それが、まあ言ってたとおりで、深幅 の, の最大の大きさなんですが、オメガが、えっと、各周波数です。で、k は、えっと、ウェーブナンバーになるんですけれども、それ の, の数なんで、で、ファイは、えっと、初期位相。 最初の、の位相になります。そうすると、オメガが2分の 2π なんですけれども、えっ、ー、と、k が, が、ラムダはラム、ラムダ分の 2π なんですが、これが、ラムダが、がえっ、ー、と、8長それがと、波の長さなんですが、大文字の t が、 えっ、ー、と、ピリオドになりますね。そのピリオド が, が周期です。そうすると、じゃあ、これがちょっと見てみましょう。こんな感じになるんですが、と書くところにはと青い波だと、えっと、オレンジ色の波 な, なんですが、えっと、2つとも、あの、 最初の瞬間で、まあ、この波は連続になってるんですけれども、これが永遠の昔から永遠 の, の未来がま、までは波が連続している状態なんですが、t イコール0の瞬間に波の状態ちょっと見てみましょう。そうすると、えっとこの2つの波が、一、えっと、つは、wave ナンバーは k イコール1でもう一つは、えっと ウェーブナンバー K イコール 0.5 つまり半分になります。そうすると、この点からこの点までこのところ が, がえっとラムダなんですが、そのラムダは波長、波の長さ。それが最大のところから最大に落ちるんですけれども、その戻ってくるところまでそれが波長になります。そうするとと、 そ, のそれが k イコール1の場合なんですが、k イコール 0.5 の場合だったら、その戻ってくるレート が, がその半分になる。まあ僕は最初には、えっと、てっぺんのところに説明してたんですけれども、えっと、この図によると、とまあ、ゼロに戻るレート に, に見てみましょう。で、青いの波がとゼロに始まって、下にいて、1回戻ってきて、もう1回戻ってくる。 ととそれがオレンジの波 が, が1回だけに戻っ て, て戻ってきているでしょう。つまり、そ の, の進むペース、磯が変わるペース は, は, は半分になっている。そうすると、磯が変 わ, る 変, わる変わるレートを見てみましょう。そ, のそれが初期規磯なんですが、最初の どこから始まった か, かというとことなんですが、つまりこの場合には、まあ、ファイイクル0 と, とファイイクルと2分の π の, の波が2つとも形は一緒なんですが、えっ、ー、と、始まったところは別で、えっ、ー、と、1つは、えっ、ー、と、オレンジが上のところに始まって、えっ、ー、と、青いのやつは下に、えっ、ー、と、0のところに始まって か, から、えっ、ー、と、 最初には2つとも落ちてるんですけれども、青い 波, 波がそれが逆転にして、上がっていくところにはそ れ, がそれがもっと早くそのターンにはなりますよね。そうすると、えっ、ー、と、時間を見てみましょう。これが、えー、と時間に依存なんですが。これが、まあ、えっ、ー、と、 一つの 波, 波だけ見てみましょう。これが k イコール1の場合です、それが数学的には簡単になるんですが、まあもっと汎用的には言えると思うんで、えっと、φ イ, イコール0の場合には、波はうこういうふう に, 風に進みますね。で、これが二つの例 の, の波が入ってるんですが、一つの、えっと、オメガ。そのオメガが周波数なんですが、その周波数が 0.1 と、と もう一つは 0.2 になります。2 つ, 2つを見ると、まあ、こういう場合に見るとあの、早い方は早く進んでいると気がするでしょう。そうするとあの、ちょっと干渉に向かっているので、と2つの波をちょっと例を見てみましょう。じゃあ、えっと、 まずは、えっ、ー、と、その例を二つとも、その、この瞬間的な、の、振幅が E1 と E2 と、と言って、これは、えっ、ー、と、E01 が、がえっ、ー、と、最大 の, の振幅で、E02 は、二つ目のウェーブの最大の振幅なんですが、えっ、ー、と、もうちょっと、あの、簡単な表現にすると、オメガ T プラスアルファ、それがアルファ1とアルファ2にするんですが、二つとも、あの、 同じ周波数のオメガになります。で、とこれの結果 の, の波は に, には考えると、まあ、各地 に, にはいろいろなところには、すべてのところ に, にはと、えっと、波1と波2 の, の, の足し算になりますから、それが、がえっと、これが線形型 の, の, の関数 な, なんですが、えっと 重ね合わせになりますが、それが e イコール e1 プラス e になります。そうすると、これが、まあ、最初にはこの2つの表現があるんですけれども、それをもうちょっと、あの、えっと、代数をちょっとやってみて、その代数によって、こういうふうな数式を作りたい。e イコール e 0ナスアル t ァ の場合には、これが作れるかどうかちょっと見てみましょう。さて、それでそうする と, と、E0 と α を計算しなければならないんですよね。この上の表現から。そうすると、この E の場合は、こういう表現になります。と、 えっ、ー、と、これが上 の, の行 は, は、えっと、波1 の, の, の, のコントリビューションと、2行目は、えっと、波2のコントリビューションになるんですけれども、これが、えっと、基本的にこの sin オメガ t plus cos オメガ t かける cos アルファとかける sin アルファ1になりますか。これが、あの、 三角関数 の, の, の公式を使って、これが計算できるようになります。これが、えっと、細かくはこ の, こ の, このとビデオには説明しないんですけれども、もしかしたらこれが課題 に, にはいい課題になるかもしれないんですね。その上 の, の, のと表現か ら, からこのと表現まで の, の、えっと、台数を や,、ま、やってみてもいいねと思います。さて、これが、 時間依存の表現にちょっと分けてみましょう。これが、えっと、sinomega t は左側の青いのところにあ る, あるんで、えっと、c o s i o m e g a t は右側のオレンジ色には囲まれている。さて、そうすると、えっと、この場合には、えっと、 E0cosα はこの表現になるんですが E01cosα1 plus E02cosα2 と E0cosα イクール E01sinα1 plus E02sinα2 なんですがそうするとまあこれが E0 を計算したいので次のステップにはどうすればいいでしょう まあえー、と三角関数の公式を使うと、とコ o サイン何とか、コ o s y n 次乗何とか、プラスサイン n 次乗の何とかが、それが必ずイコール1にしますから、2つともとも次乗 に, に, にする と, と、こういう表現はできるようにはなります。E uh, e2 の次乗イコール e0、0, 1次乗プラス何とか何とかにするとと、 下の行には、tangent α になります。こういうふうにする と, と、E0 と α を計算できるようになります。さて、重ね合わせを見てみましょう。これが、重ね合わせは、と各周波数が、ががそれ の, のコンポーネントの波に、 えっと、一緒になりますけれども、その、アメガは変わりな い, 変わない、変わりはないんですよね。ですが、振幅とイスが、イーソーが変わります。そうすると、これ、えっと、さっき の, の, のスライドで計算した E0 の, の, のことなんですが、最初の、えっと、E01 の事情プラス E02 事情、これが、えっと、変わらないんですけれども、この、えっと、赤い 箱に入っていると表現が、これがえっと干渉のタームになりますね。干渉の表現になります。すると、これは α1 と α2 の差に依存するでしょう。これが、まあ、これが、デルタとの表現を使ってたら、デルタイコール0、2π、4π、6π、8π、 10π に連続すると、これがコンストラクティブインフェ n c ス。これが強め合う干渉になります。そうすると、逆の方にはこのデルタイコール1 π 3π、5π になるとこ、これが弱め合う干渉になります。destructive interference になります。じゃあ、例を見てみましょう。 これが、例えば、波1が、がえっ、ー、と、まあ、2つとも、オメガが、が 0.1 にしてるんですけれども、波 の, の, の, の数が、がえっ、ー、と、1つ は, はと、1になっていると、と、1つは、0.8 になっていると、と、こういうふうにはなります。重ね合わせ。で、上 の, の図は、えっ、ー、と、 動いている図が、これが2つの波を、角波ではプロットしているんですけれども、下の方にはそれが足し算して、その足し算にはこういうアウトプットの関数になります。そうすると、あるところには強くなっている、なってますし、あるところには弱くなっているんでしょう。これは、あのその強め青と弱め青の干渉になります。 まあ、概念が、えっと、見たことある時、えっときが、と思いますけれども、えっと、もうちょっと、あの、定量的に見てみましょう。